公公園園でです。公園です。今休み中ということで子供さんが<笑>子供さんがいたりするんですが<笑>、はい、こんな大人がいてもいいじゃないか。ですね。ねねはい今日はですね久しぶりに逆上がりができるかどうかやってみようよまああの<笑>。